2019年の「s ☆ス以来の小田原での演武ですが本当に本当にだわ原の地で踊れてよかったなと思いますこんな時だからこそよさこいの原点に帰って鳴子を鳴らして鳴子を払って皆様にも私たちにも明るい明日が来ますように心を込めて踊らさせていただきます応援のほどよろしくお願いします よろしくお願いしますそれではははまいいいりすスプラシーーズいぶきチームの思いはつ ・おは歓喜ののののさあ先をれよ<笑>のののさあ舞い踊れ このひととき